はあ、とですからものづくりに関してね本当の意味で作ってる方作成してる方っていうのは強いですよねあだからその100円ショップっていうのはもういかにその国民のですね皆様方のためにですねその低コストでですね本当に作成しているか っていうことですねだからその要はその贅沢でですね、まあ、ワインでも食に関しても ど, どこどこを待ってるからどうのこの食材とかどうのこのこれが美味しいですとかあとここのあといいとかですねそういうことのですねその知識じゃないんですね。 そういうその感覚じゃないんですよ。あのー、あのね、そのなてうんですか見分ける判断することに関してあのー、いや日常生活でも工夫してやってる方っていうのはすごく頭いいですよね。起点が効くっていうあ こうひらめくってねそういう頭の良さが本当の頭がいいっていうことですね。あのうんだと思いますね。あの贅沢してるからお金があるからその優れているんだとは限らないですね。 だからその要はこうっていうことではないですね。 それぞれぞですので、すのこれはもう私の意見ですのでね皆さん皆さんでそ の, あの考えるこ と, とがあると思うのですね、それはそれでいいと思うんですけども、うん、まあそんな感じではいまあ例えば まあ円形ですけれども、なぜそのクリス、外観、外観がですね、クリスタルがいいのかっていうことですね。外が見えるんですよ、360度。外の風景がですね、下も見えるし、上も見えると。で、ない中にですね、その、まあ家みたいな感じで、その、まあ、内側にですね、あの、部屋があるということですね。で、 その、この、一面積に対して、内側から、その、まあ見、見、え方ですね。どういう、その、見え方するのかとかですね。あの、ないしはカメラの設置。あの、内側から外に関して、その、あの見、見える、あの、カメラをですね、設置するのもいいですし、まあ、方法ですね。 一つの見え方っていうんですかねこう見てみるというねこととかもうこのクリスタルの形もどういう形がいいのかとかねこの外観のそのカットの仕方とかですねどうすれば一番見やすいあのー、もう360度もう全部どこ見てももう分かる見える外のことが分かるっていうその作りに し、ね、ていかなきゃいけないとかですね。あまあ着地離陸したらどういうふうな折り方をするのかとかですねこれも考えなきゃいけないですよね。とかじゃあ空間に着いたはいいけどそのパーツの組み立てはど う, するどうやってやったらいいのかっていったら。 やっぱりその空飛ぶ装置がどうしてもいるんですよその人間に肉体にその空飛ぶ装置が必要だなっていうことでそのいるなっていうまあナイシープラススーツですよねあの体温調節ができるまあ温度温度ですよね空間のね温度がどれぐらいなのかと温 度, 温度が分かる測れる装置 設置しなきゃいけないですしあと風が必要だったら風風を起こすその装置がいるなとだからねいろいろとね必要なものもこう出てくるなっていうねありますよねああ ということですねやっぱり一生最低限はいるなっていう、あのー、ことを言ってますのでそれをそのしかしていくうちにもう一度また別のね必要なものが出てくるということで一体何人の人数がですねこう行きたいっていう方が出てくるのか。 人数によってもそのパーツのですねあれがまああの決まってきますしんそんな感じですかねうーん 私はその日本でやるよりも、私はオーストラリア行きたいんですね。あの広い土地に行って、まあ土地を買うのか、それとも借りるのか。で、その土地を手にしたら、まあ建てる建物ですよね。要は。今いました、その作業場と、その、まあ自宅ですよね。自宅っていうかまあ、 うん、自宅をどうするのか借りるのかそれでも自分で建ててしまうのかとかですねあのプラスその土地を借りるですとその農業ができるこれはやはりあのオーストラリアに行ってやるのが、まあ、全部できるのかなという感じですよね。はい そのビザも1年っていうふうに伸びてきていますのであの、まあ、日本とそのオーストラリアを行き来するのか、まあ、1年、えー、どうするのかそれとも移住するのかとかですね、まあ、いろいろありますけれどもそれはねあの ちょっと考えながら日本だからその国際問題とかそういうのもいろいろあると思うんですけれどももうそれはやめてくださいね日本は日本人日本人だけとかそういうその国も、あのー、やめてくださいね。 私は、その日本人として一代表、日本人としての一代表で、例えばオーストラリアに行きました、オーストラリアでやることとかっていうのはですね、その日本にとってもプラスですし、オーストラリアにとってもプラスなんですよ。これ。これ一つね。で、日本だけじゃなくて、オーストラリアだけじゃなくて、他の国も、その、来てもいいんですよ。 やっぱりその何人だろうが関係ないよもう国もふっくるめてそのもうプラスになってきますよっていうことですねあの日本人だが日本人に受け入れないとかではなくてあのとにかくその可能性やらせてみるっていう ことで、その、国、国、えー、え要はその、は、えー、専門でやってる方々いますよね。その、まあ、大学出て、教授ですとか、その、専門分野でやっている方々いると思うんですけれども、あの、要は資格ですとか取って、その、まあ、賞ですとかなんか取って、どの子ーというか、ありますけれども、 一般の方々にもですねそういうそのチャンスを与えるっていうこともですね試してみるっていうのもね一つの手ですからねこれだけの人間がいてこの中からその、要は可能性だって貧乏で親がお金がなくてその大学行けない子もいますからねその才能があってもね では、そういうその隠れたですね、その、あの、ものを持っている人たちがですね、いますんだね。だから、そういう子たちも、その、チャンスを与える意味で、その、マイナンバーカードを作成したんだと思いますね、国が。 そこまでやってなおかつその内容法律上の問題ですとかそのいろんな世界をまあこう行ってその窓口ですよねその要はパスポートじゃなくてそのカードでねその通れるようにするとかそのその要は機械の設置日本 の, そ の, あの設置していいのかどうかとかっていうその要はその方法 いろんな国々と の, その連携を取るためにそのまあ安倍さんがですねあの行って手続きとかなんかこう機械を導入とかまあいろんなあのことを説明しつつ相手の意見も聞いてみたいな感じでやってると思うんですよだから時間かかってるんだと思いますねあのマイナンバーカードを作成されてから今1年ぐらいになると思うんですけれども うんだと思いますね。だから、その一生懸命にですね、その発言をしている方々もいると思うんですよ。私以外にもですね。なので、その私とかそういう方々がですね、一生懸命そのこう考えてる、こうなん、こう思うっていうことをですね、定理している方々が、 あの多ければ多いほどですね国もその動きやすいと、あので他の世界の方々もですね一般の方々もこういう人がいるっていうことを広げ、ね、ることができますので今13分なんでこういうのでちょっとに切り上げますね。